皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月30日、今日も、新限界職を占いから始めることにしましょう。これで、破片が29個、現物が0個になりました。超ウケますね。バトエンのランキングをチェックしました。 今日の朝のランキングでは2800点で954位でしたが夜のランキングでは1000位以下になってましたまあ仕方ないですねバンマの塔は3の祭壇でカラミティーデーモンまで行ける回数が増えてきましたギラムマジックのおかげですね倒せるとは言ってませんというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました